放候補でで終わらなければいいのですがどうも、政治いろいろの学部です。韓国の次期大統領候補として正式に立候補を表明した野党国民の党のアン・チョルス氏ですが、出馬早々発表した公約がいろんな意味で比較解だと注目されているのです。 2021年11月4日付、中央日報からの引用です。野党国民の党のアン・チョルス代表が、大統領選出馬宣言後初めての公約として、科学技術を育成し、G5 主要5カ国入りすると明らかにした。アン代表は4日午後に国会で記者会見を行い、 5つの分野で超格差科学技術を確保して、これをもとにサムスン電子級のグローバル大企業を5社以上作り G5 入りするという内容の 5.5.5 公約を発表した。アン代表は超格差とは2位が到底追いつけない格差。半導体業界の無限競争の中で、 サムスン電子が固守した戦略と説明した。集中育成すべき技術分野では、二次電池とディスプレイ、小型モジュール原発、水素エネルギー、バイオ産業などを挙げた。野党国民の力の一部大統領候補は、党内候補選出を一日に控え、大統領選挙で安代表との一本化の意思を表明した。 ユン・スンミン元議員はこの日記者らと会った席で、候補になればアン代表と一本化交渉に着手する。アン代表の望み通りに全てする用意もあると話した。ウォン・ヒリョン元チェジド知事もラジオインタビューで、アン代表と個人的に良いつながりが多い。疎通やケミストリー、ー調和がよく合うと話した。 アン代表は一本化計画を問う質問に、当選するために出た。国民の力が譲歩してくれれば圧倒的に政権交代できると一周した。とのことでいかがでしょうか。投開票までいよいよあと半年足らずとなった2022年韓国大統領選挙。与党共に民主党からはイ・ジェミョン氏が公認候補に、 最大野党国民の力はユン・ソン・ギョル氏が公認となり、自立上の一騎打ちの構図となっていますが、アン・チョルス氏も正式に立候補を表明したようですね。ちなみに今回の韓国大統領選は、イ・ジェミョン氏、ユン・ソン・ギョル氏、アン・チョルス氏、そして正義党のシム・サンジョン氏の4候補が出馬することになっているようです。 アン氏は早い段階から次期大統領候補として出馬するのではないかと見られており、本人も出馬をそれとなく匂わせておいたのですが、ついに覚悟を決めたのでしょう。アン氏は1962年2月生まれの現在59歳。1980年に入学したソウル大学では、医学を専門的に学び、11年間で MD、 医学士、MS、医学修士などの学位を取得。卒業後は医師として病院に勤務した後、退職後はコンピューターセキュリティ専門の企業、アンラボを設立します。大統領選挙には2012年、2017年の2度にわたって出馬。2012年には早い段階で出馬を表明するものの、 当時の最大野党であった民主党がムンジェインを押していたため、最終的には候補の一本化に同意、出馬を取り下げています。2017年には国民の党から予備選に立候補し、共に民主党の予備候補であるムンジェインと対決するも、ムンジェインに2倍以上の得票差をつけられて大敗。2020年からは国民の党の総裁となり、 野党の第三勢力として発信力を強めています。経歴を見てもわかるように、安氏は理系出身ですから、少なくとも弁護士出身のムンジェインとは毛色が違いますよね。意気揚々と立候補を表明した安氏。公約では早速威勢のいいことを言っているようです。超格差という耳慣れないスローガンをいきなりぶち上げたかと思えば、 サムスンに匹敵する巨大企業を5つ以上作ると高らかに宣言。全く例によって大風呂式というか根拠のないただの理想論というか、失礼ながら韓国の二枚舌、その場しのぎのビッグマウスにいい加減飽き飽きしているこちらとしてはメッセージを素直に受け取ることができないのです。暗視としてはガーファを超えるような一大企業を いくつも作れば日本やアメリカに対抗できるだろうということなのでしょうが、GAFA にしても世界的な信頼とマーケットが確立されているからこそ現在のような大企業に成長できたわけで、お隣さんからもそっぽを向かれてしまうほど信頼のない韓国にそこまでの企業を育てる土台があるようには到底思えません。それにしてもサムスン級の企業5つとは 韓国経済の現状をどこまで理解しているのでしょうか。対する与党、共に民主党の公認候補、イ・ジェミョンの方を見てみると、なんというかまあ独特な政治信念をお持ちの方のようです。イ氏は貧困家庭に生まれ育ち、ムンジェインと同じく人権派弁護士出身ということで、今回の大統領選挙にあたっても弱者に寄り多う政策を公約に掲げています。 特に注目すべきなのはベーシックインカムであり、要するに働かなくてもみんなそれなりに暮らしていける社会を作るよと言っているのですが、早い話が大金のばらまきです。ムンジェインの能天気な政策のせいで、ただでさえ国の借金が増え続け、破綻の二文字が見えてきているというのに、さらに大金をあちこちにばらまいて、本当に大丈夫なのでしょうか まあ日本が心配することではないんですけどね。安氏はムンジェインやイ・ジェミン氏と違って理系出身者であり、経営者の顔も持っているということで、財政面での運営という意味では、ノウハウ、見識が深いと言えるかもしれません。安氏自身、2012年、17年とムンジェインに大敗を期しているということで、腰眈々と 大統領の座を狙ってきたという意識はあるのでしょう。ただ、対日対策を見る限り、安氏は過去に徴用工訴訟や慰安婦問題に関して日本側の責任を厳しく追及するメッセージを発信しており、ジーソミアンについても消極的な姿勢を見せていることから、仮に大統領になった場合、日韓関係はこれまで以上に厳しくなる可能性があります。 まあ、日本としては願ったりかなったりではあるんですけどね。イ・ジェミョン候補やユン・ソン・ヨル候補に比べると支持率はかなり低いので、放末候補であることは間違いないのですが、この人の経済対策で韓国の経済はどうなるのか見てみたい気はしますね。しかし、G5 とは、一体いつの時代の話をしているんでしょうかね。